皆さん EU 入ってますか温泉は好きですはい、ということで今回ご紹介するのはドッキリ罰ゲーム温泉ですイエーイなんでそうかというとまた来た<笑>はい、おいで恒例ですねでも恒例になりましたこまちちゃんですイエーイはい、今日も小松とお送りしますはい、ドッキリ罰ゲーム温泉というか私結構普通の人はあんまり入りたがらないような温泉が好きなんですねバレだしなのでそういうところに行ってるんですけど で結構いろんな人にその罰ゲームなのって言われたりとか、もう体張ってんねって言われまくるんですよ。でも、なんかもそれが快感っていうか、<笑>でしょとかってちょっとこう思うんですけど、 僕で今回はそういう温泉のまた一つで、大森温泉さんです。はい。で、その大森温泉さんは、もともと、あの、温泉宿だったんですけど、その温泉宿が、えっ、ー、と、潰れてしまって、その温泉だけはでも沸き続けてるので、地元の方が、あのー、そこのパイプをこう繋いでて、で、外に温泉を流してくれて、で、そこにですね、なんていうのあれだ、ロブみたいなところに、ポリバスを置いて、 でそのポリバスに入る温泉なんですねドロキーの企画みたいな感じになってるんですけどでも本当に素晴らしい温泉なので見てくださいじゃあ今回もいってらっしゃい来ましたとにかく寒いのでバス入ります いただきます。 <笑>すごいやっとこれましためちゃくちゃゃく異様の匂いいがすごいですごでもともと温泉旅館の跡地みたいで今でもこうやってこの温泉もったいないので掘りバスで受け止めていろんな人が入れるようにしてるみたいです素晴らしい 景色も最高すごいいいような香りがするんですけど湯の花みたいなのがたくさん付着もしてます。 塩味と塩味が、あーすごいとこ。